おおいおい自分の立場をちゃんと理解してるここで君のまだ誰にも話してない秘密を暴露してもいいんだぜお前俺のどこまでを知ってるんだろお前パワーが好きだろでも誰も左手を使わないとは言ってねえだろいいのか少し怖いものを見ることになるぞ。<音楽><音楽> 毎日毎日のために一度のことやることはないです